90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日の、お題は、ゆずごしょ。みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。いおり先生、昨日の、湯豆腐、美味しかったですね。あら、湯豆腐じゃなくて、しゃぶしゃぶでしょ。え、お肉あったんですか食べてないですけど。私はいっぱい食べたわよ。顔文字くん、食べるの遅いんだから。いおり先生が早すぎるんですよ。じゃじゃに、今日食ししよ。 そういえば、タレの役味の、ピリッとしたの、美味しかったですね。柚子胡椒ね。あれが、柚子胡椒ですかそうよ。柚子胡椒は、唐辛子と柚子から作る、九州でポピュラーな調味料なのよ。胡椒って名前なのに、胡椒は入ってないんですね。九州の、古い言葉で、青唐辛子のことを、胡椒って呼んでたからよ。なるほどですね。ちなみに、フォークデュオの柚子は、もともとはライツっていうグループ名だったのよ。そうなんですね。 グループ名を変えるときに、ゆずシャーベットを食べてたから、ゆずなんですって。そんな話してたら、シャーベット食べたくなってきたわね。また、太りますよ。ままだなんでもないです。セクハラ発言してないで、チャンネルの宣伝でもしたらチャンネル登録、よろしくお願いします。よくできました。じゃ、シャーベット買ってきて。じゃ、の意味が全然わかりませんけど。